令和2年9月3日、阿蘇市内の巻のホテルで、今年、阿蘇市で結婚50年を迎えた金婚夫婦の表彰式が行われました。阿蘇市内の巻の阿蘇プラザホテルで行われた金婚夫婦表彰式には、結婚50年を迎えた73組のうち30組の夫婦が出席して行われました。まず、参列者代表の 山本昭雄さん、佳代さん夫婦に熊本日日新聞社からの感謝状と記念品を本田誠吾事業局長が手渡しました続いて佐藤阿蘇市長が参列した金婚夫婦一組一組に阿蘇市からの感謝状を手渡しました今年はコロナ禍での表彰式となり手渡す際には移動式の透明なボードが用意されたり また間隔を空けて座るなどの感染症対策が取られていました。そして佐藤市長が、これからもどうぞ健康でお幸せにと祝辞を述べ、結婚50周年を祝福しました。今年金婚式を迎えた夫婦は、1970年の昭和45年に結婚された人たちです。最後に受賞者を代表して 倉原博敏さん、典子さん夫婦が謝辞を述べ、今年の阿蘇市近婚夫婦表彰式を終えました。